うん、なぜなら俺はあなから誰一人信用しちゃいねえからさ。 何度も何度もなぜてめは俺に立ち向かっていくるまだ返してもらってねえかお前が奪った国をさっさと測ってこいかおかしなことを言うヤツ国はこれからもらおう俺達がここに来た時にはもうとっくになかったぞあいつの国なんて こ本当にあいつの国ならもっと笑ってられるはずだお前の目的はこの国にはねえはずだ他人の目的のために死んでどうするビビは人には死には手を薄い自分は一番に命を捨てて人を助けようとするだからその厄介者を見捨てちまえばいいと俺は 死なせたくねえから仲間だろうが今日は俺をぶちのめしたいらしいんだんなあでもお前を目障りな敵と認めよう。 ちょっと壊れた柱から水が出たぞもしかしたら他の柱もさっさと測ってこい 駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ諦めろ無がセミを諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえたとえてめえが死んでも死んだ時はそれはそれだ一 ラスパーだ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 ミスター2ボンクレイだったダチだからヤオさらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす男の道をそれるとも女の道をそれるとも踏み外せぬは人の道 もろともまことの空に咲かせてみせようおおおおかウェイボンちゃん俺たちおめえらのこと絶対忘れていからだ一方ビビは一味とともに後悔を続けるかそれとも国に残り王女として生きていくか。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 印なら罰がいいなんで海賊だろでもあれ本来相手への死を意味するんだぞいいんだ罰がいいなビビかっこいいもんなうん私もそれがいいなんでもいいから書けよ本題はそこじゃねえんだ<笑>これでよし私はここに残るけどいつかまた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 これから何が起こっても左腕のこれが仲間のしるしだ死